ではちゃんの名言お願いしますズバリあなたにとってブラトップとは富士山の上の雲みたいな存在でしょうかあのー、まあねこう突起物を見せないために排除されたものということで<笑>まああのほら富士山もですねまあ、雲が晴れて見える日があるから。<笑> あの富士山って美しいなって言われているけれども普段は雲に隠れていて見えないそこを見たいがためにみんなは登頂したりそれから毎日ねこうカメラを持って貼ったりするわけですそれと同じようにブラトップやっぱたまに見せるからあそこのピンクの部分はいいんであってね普段は見えてない方がいいあれが行ってみたら禁断の果実 美味しさに繋がるんだと思うんです。すごいよ。乳首が見たくて登頂してたのか。ううかまあ、乳首目指しても登ってるってこと<笑>っ。登山道をだいぶひ肥やかになって。<笑>そこに山があるからみたいなことなよ。うそこに乳首があるから、まあ<笑><笑>すす。すごい。すご、ね、い。すごい。感じ。めっちゃいい感じじゃん。す、まあ、ごい。よかった。最初何言い出すのかね。ね<笑>え。なんか。 ねえ、うん、ブラトップで富士山をたえるといやあんたそんな富士山もないでしょうよ<笑><笑>富士山の蕎麦って言っちゃっでもあれは巨乳が隠れきるのがすごい気になるよね、うん、確かに、うん、どうなんだろう ね, ねどうなんだろうね今木並みちゃんここにわかる人いないっと思って<笑><笑><笑>そうなんだよね。 名言クイーン選手権の未公開要請をお聞きいただきました、うん、え何に話してんの<笑>あの乳首の話グ<笑><笑>ラトップはね<笑> いっいことフォローしてくれるからね、うんうんうんうん、なんかすごいじゃんいい感じじゃんみたいなこと言ってるけど、うん、全然そんなことないからね<笑>んいやでもあの時ね、うん、ブラトップで隠れないなだろうなっていう人が誰もいなかったのがちょっと残念ん、ね、みんなしっかり隠れそうな人たちあ ー, あー、ね、そうですかうーん残念ですー無念、ね、ですは。<笑><笑>の野郎<笑><笑>